はいえー、皆さんこんにちは、えー、久留米ふるさと大使のパントビスことクルパです、えー、今日はですね、えー、久留米市鳥類センターのふれあいコーナーの壁の前に来ています今から実はこの真っ白の壁に壁画を描こうと思っているので始まる前に記念させておりますはいじゃあちょっとどんな、えー、作品になるか グルーパに見守られながら入っていきたいと思いますよろしくお願いします